はいどうも、関西クラクラクラブのこみです。さて本日はちょっとね、久しぶりサザンクロス特集行ってみたいというふうに思います。で、えっ、ー、とね、まあ、クランリーグでは特にそうかもしれないですけど、相変わらず見ますね、このサザンクロスっていう配置。で、まあ今までね、結構アンホール12とかの攻略を多く上げてきたんですけども、ちょっとね、今日は11でやっていきたいというふうに思います。ただ、 えっ、ー、と、11でもね、あの攻め方でもすごい、えー、考え方が参考になる点いっぱいありますんで、ぜひぜひね、あの、12とかその以外のタンホールの方もあのご覧いただけたらなというふうに思うんですが、まず一発目行ってみましょう。こちら会長さんがね、攻めてくれた動画になるんですが、えー、編成的には、まあ、バットスラップ的な感じですかね、あのヒーラー と,、えー、とネクロマンサーを入れて、 で最後、コウモリで外周を回していくというような感じの攻め方になってますね。で、ライドラでねしっかり、えー、とカットをしています、まずね、ここ、えー、とサザンクロスを攻略する上では非常に重要です、あの対空砲が届かないところからもうライドラをね、えー、入れていくと、大体いいサザンクロスって、外周にね、えー、こう施設がいっぱい知っていることがすごく多いんですよ、まあ、こういうところとか、あとこういうところ、みんなそうですよね。 で入りのねサイドカットにはそのライドラを使ったカットっていうのが本当に有効になってくるん で, でこれはぜひね覚えておいていただけるとサ、あのー、ンクロス攻略する上でねやりやすくなると思います。で、えー、ともう一個見てもらいたいのは今バースターでイーグル4を壊してきましたよね。これがねもう一つうまい点です。でで大 体, 大体ですねそのののななんていいうのかなタンホールの、えー、と対角線上みたいなところに えー、とイーグル砲があるケースっていうのが多いんですけどもこれをねまず、えー、バースターで壊していくで後ろから今ネクロやヒーラーをこうつけてヒーローロかつけていってるんですけども、まあ、今、壁の中に綺麗に入ったんでねまあ、バースターで壊せなくてもなんとかなったかもしれないですが、えー、仮にね、えー、とヒーローとかネクロがそれちゃった場合でもバースター1体で全然そのイーグルホで壊しちゃうんですねガンガンガンって。 でそういうふうなことをしていくと比較的こう、事故が減るっていうのが、ねえー、このやり方の利点かなとうう思いますで、今、九、え、時、ー、方面からコウモリ打ちましたねこれも、ね、サザンクロスを攻略する上ではよくやる方法です、まあ、何かって単純に、えー、と裏ほぐとか、ね、裏バルとか壁を、えー、無視できるユニットっていうのを、えー、使っていくのが、ね、このサザンクロスの攻略ではまあ基本的なセオリーで今回は、えー、と会長さんコウモリですね あのー、単純に2つですコウモリが使いやすいのは相手のインフェルノがシングルであったとっいうことあ と,、えー、と、ウィズ島ですよねそれがこの真ん中の辺りに比較的こう集中してましたんでこれはコウモリを使うにはね、えー、すごい適した環境だったんで裏からはコウモリを回したという格好ですね、まあ、あの私あんまり、ね、あのリーグの星1ディスクがある場面では今みたいに、えー、タウンホールから遠い側にね えー、初手のユニットを出すのはおすすめしてないんですけども、まあ、ザンクロス攻略する場合、こういう風にね、どうしてもタウンホールの外側、あ、とか、遠い側からね、あの、主力を出していかないと、なかなか区画を全部処理するのが難しかったりしますんで、まあ、あの、あの状況にもよりますけども、えー、こういう攻め方っていうのもね、あの、余裕があったりとか、あとは、えー、どうしても前回取らなきゃいけないよっていう場合には、全然ありなのかなという風に思いますね。あの、星2を本当に狙う、リーグのその戦闘序盤とか、 まあ、あとは、えー、ともうその星に取らなかったら負けちゃうよとか、ね、いうシビアな場面では、まあ、無理に全開取らずに、ね、タウンホール側からしっかり攻めれば、まあ、星には取れるのがこのサザンクロスという配置ですのでねそういう攻め方をしたらいいんじゃないかなとうう思います。で、えー、2つ目ですが、うん、こちらスミさんが攻めてくれた動画ですね。でこちらに関してはクイヒーホグです でクイヒーフークなんですけどもさっきの会、ね、長さんの攻め方と結構似てるところがいっぱいあるんでねで見ていってもらえたらというふうに思いますんで序盤序盤に関してはペビドラでこうカットをしていてますねここはちょっとユニットを節約したんでしょうねあんまりなんかライドラを使って枠を取るよりは、まあ、ベビドラでいけるだろうとあのそんなにね火力の高い説もないので対空砲とかね えー、しっかりベ、えー、ビードラットの機能を果たしてくれてでそのまんま、えー、クイーンは、えー、とー三次方向にこう流れていってますねで、えー、これもそうですイーグル砲を狙うのに今バスター出しましたよねこのバスターを使ってイーグル砲をこう直線的にパンチでこう狙っていこうっていう考え方ですねで、えー、ともしもこれねだめ、えー、でもこう今弾けちゃったじゃないですか弾けちゃったけども中に入ってる援軍バッキリーでこうしっかりねイーグル砲を処理していくと でそこに、えー、とクイーンも合流するっていう格好を作ってますね、この合流は結構見事かなとい う, ふうに思います、バルキリーが先導しながらクイーンが後ろからついていくっていう格好ですね。 で、えっ、ー、と、ここから、えー、ホグを順次出していってます。これ多分ね、バーワイアンキングで、えっ、ー、と、サイドカットみたいな形でね、えー、二次方面こう、蹴ってる、切ってるんですけども、蹴ってる、切ってる。<笑>あの、それをね、えー、ホグを使うことによって少し促進させてますね。ただ、今これ3次方面のね、ここの、えっ、ー、と、相手が残っちゃってるので、この処理っていうのを少し心配したんですが、まあ、これは運が良かったのかな。ちょっとホグがね、うまいことこっちにこう、流れてきてくれてね、こうね、 で、今壊していってくれたのは少しもしかしたら運の良かった要素かもしれませんが、まあ、仮にここが残ってもね、最後ホグが回ってきてくれるので、まあ、そんな大きな問題はなかったでしょうね。で、えー、とホグライダーとね、ババキンを合流させたことによって、もう、こちらの12地面っていうのかな、こちらの方に関しては、ほぼほぼね、カットが済んだんで、ホグはえこの辺りがずっとね、こう、うねうねっとしながら、えっ、ー、と、 8時方面かなの方にこう向かってきてくれてますね。で、そのまんまあとは最後のインフェルノを叩いて、えー、前回までお掃除タイムということになってます。まあ、さっきのね、会長さんはコウモリでしたが、コウモリが使いにくいなっていう場合にはね、こういうふうにホグライダーを使ってあげるっていうのが、まあ、結構今はいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。も, もちろんラバルを回すって言ってもあるので、 そこは対空砲の位置関係だったりね、あのいうのを見ながらやってもらえばいいと思うんですけども、基本はね、こう一区画を、えっ、ー、と、なんだ、えー、何かしらのユニットで壊していって、今, 今だったらここですよね、えっ、ー、と、食い火で、この辺の区をこう、ああ、ごめんなさい、この辺の区を食い火でこう壊しましたよね、がーっとこういうふうに。 で壊してていってで残ったところにこうホグとかコウモリをこう流していくっていうねいかにこのルートを作るかっていうのが、えー、とこのサザンクロスを攻略する上では重要な考え方になりますんで、ね、ちょっとだけは止めますが、えー、それはぜひ意識してもらえたらなとい う, ふうに思います。で、えー、と最後、動画1本ね、えー、見て終わりにしたいと思うんですけどもこちらですね、えー、とリアのボンボンさんが撮ってくれた。 アタックになるんですけどもこれはタウンホール 11V12 ですね、ただまあ12といえどもあのテスラじゃないわ、えー、とインフェルノは3本あるのですが、まあ、ギガテスラも、ね、レベルがまだ最大ではないというところで、まあ、防衛的には、まあ、総合力的にどうだろう、タウンホール11の、まあ、終盤ぐらいの力なのかなというふうに思いますね。で、えー、と今回のボンボンさんも先ほどの会、ね、長、えー、さんの攻め方に近いですね。 えー、とこれは裏からおそらく、ねえー、とダーダーダーとこう、えー、裏というか12時方面からねバスターを入れていくんだったかなというふうふに思います。今来ましたねこのでも、ベビドラのカットがうまいですね、あの対空砲が遠いので、ベビドラにこうねこ う, こうなんでねあの範囲に全然ベビドラ入らないですからしっかりねあのカットできることを見越してベビドラだけでこうカットしていくことにより中のヒーローとボーラーを、ね、こうしっかり入れていきますね。ででやっぱりここも同じです バスターでこうね、直線的に、えーと、イーグルフまでこう向かっていってるので、非常にね、イーグルフの破壊がスムーズになってますね。で、えーと、イーグルフを壊し終わったら、次はそのままギガテスラに向かっていくというところですね。で、ギガテスラのところではヒーローたちがもういるので、これも簡単に撃破と。で、まあ、ボンゴさん、ホグがね、結構好きな方なので、中央をこれでもかっていくぐらい蹂躙し終わったら、 あとは、えー、ホグライダーを回していくというところですね。まあ今の話も同じですけども、ここね、この辺っていうのを、えー、序盤のヒーローとか、ボーラー舞台でこう削っておきながら、えー、残ったね、えー、施設をガーッとこう、まあ、大きくね、こんなふうにホグで壊していくというような格好になっています。やっぱりね、そ の, の主力になるこの四隅のうちのどっかを、えー、いかにね、えー、ローコーストで確実にこう潰していくか。 これがそのスザンクロスをね攻略する上では非常に重要なポイントになってくるんですが今回の3つの動画はね全てそれが上手にできているので全開につながっているという点かなとい う, ふうに思いますね。過去にタウンホール10位なんかであの非常にねリーズナブルなスザンクロスの全開方法をいくつか挙げてますのでまあよろしければねあの過去の動画なんかも見てもらえたらとい う, ふうに思うんですけども まあ、今回みたいにねオーソドックスにあんまり気さく気さくっていうかまあ慣れないような使い方をユニットのね使い方をしないでも、まあ、こう ベターなベーシックな、ね、攻め方でも全開全然取れますのであんまりその、ね、過度にサザン・クロリッツに対して、あのー、苦手意識を持たずに、ね、もうそろそろ皆さん慣れてきたと思いますのであの逆に、ね、捕まえて全開取ってやるぞぐらいな形で、あのー、攻めてもらうのに、まあ、今回の、ね、この3名の全開動画逆に立ったら嬉しいなというふうに思います最後の編成はこんな感じですね はい。というところでね、本日はサザンクロス特集でございましたサンホール11のね、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。関西クラクラクラブにもね、あの皆さんぜひお気軽に遊びに来ていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい。では本日はこの辺りで失礼いたします。バイバイ。